S ショットライどうもまですさあ、今回ご紹介するバイクはですねこちらになりますはい、こちらダブルワンの S になりますめっちゃ渋いですね、これじゃちょっとね、オーナーさんの方にもお話聞いていきたいと思いますコーナーさん、よろしくお願いしま す, ししますこんにちはこんにちは、よろしくお願いします、はい、ダブルなんですけどはい。 ちちょっっっっっっっととととさっきチラッとしたたんんんでででででででで、ですすすすけどかかららら自自分分レレススれてててててていいうももねね、ははは年年年経ってないのであに<笑>陸陸局局行って<笑>で陸軍局行ま<笑><い><笑><笑>今年代的にはえ高、ーねはい、生なんです、ね、1971年 4, こちらもあのドラムブレーキじゃないですかですやっぱ止まりませんか止まりませんね<笑>すーいきますよねドラムだからこのドラムも全部外して、はい、自分でバフがけして、はい、で冷やしも組んで、はい、ピカピカっすね本当。でメッキ屋広島のメッキ屋さんに頼みましたへーエンジンは全部垂らしてクランクから レアリングオイルシール全部ましたああバーチカルツインバーチカルツインですねこれチェンジペダルは逆とかじゃないですかこれ逆ですよ、ね、ああ逆ですよね目黒系統ですね目黒系統ですよねこのあとダブルワン SA っていうのが出たんですよはいそれからはもう右左今のバイクと一緒になりますやっぱ慣れるまで乗りにくいですねだからマッハとか乗ってこれ乗ると頭の中でチェンジああそうですよね右ブレーキ左足って置いとかないと 次ギアをクフォームす<笑>こんな綺麗なダブルって初めて見たっすねシートはそのままなんですよそのあ当時のまま当時のままねボロボロなんです、ね、で自分でミシンでカバーを作りました<笑>全部自分でされる全部自分でしまったマフラーもメッキンはやばいっすねマフラーももうサビだらけでしたよ で こ, このここまでの状態にサでサビをあなたと落として自分である程度磨るバウガクみたいな感じで磨いてそれからメッキだねこれはなんかはもう全部メッキしてから塗装かけてるんですね、うんうんうん、でハンドルも当時もんすかあもちろんもちろんこれ も, もね、メッキしてるんでメーターも渋いっすよねこの感じが、ね、これはね電、ね、化がバッテリー電化なんですよ、はい、だからまあ派手っしょ バッテリー打ちバ ッ, ーバッテリー上がったらこの電話つけて初かって言ってるんこれ自分でああおおっ民家時間制ですで す, すーっごいなミラーもね、昔の、まあ、ミラーはね、あの、挟み込みの挟み込みのタイプなんですけまあ、鳴り手のですけど、百が出ます 怖いです。振動にすご い, しんどいですよ、ね。あのバイクと違 う, んう。あのんあまま回すタイプじゃない。ゆっくり走れるバイクですね。そう。見かけてみます。あ、いいですか。<笑>ありがとうございます。<笑> んでだから必ずガソリンを止めて、ね、<笑><笑>その代わりかかればいいなか、ね、これなんでセルないんですかってよく言われす<笑> ななななななんんんかかかあるはずだ、ね、<笑>結構きっっこ重重くくくいですかいいいいいでででですすすすすちちょっとままたがらしても れ, 来るかなこれめっちゃそんな結構来ないよ振動がやべえ。 いえ、とてもございません。本<笑>当<笑>い い,、ねうん、でいですね。はい、動画最後までご覧いただきありがとうございます。えぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。ありありありありア リ, ア リ, ア リ, ア リ, アリベーベデル